太郎です。こんばんは。お久しぶりです。こんにちは。君も挨拶しな、どうも脇毛ボーボー子です。これね、お久しぶりでございます。 あとね、2、3週間ね、動画を上げてなくて、多少動画のモチベも少しずつ上がってきたので、動画を上げていこうかなって思うんですけれども、今回ね、ちょっとやってみたい企画ありまして、僕ね、毛穴の角線とかで結構再生数を取ってた YouTuber、過去系、ハッシュタグ過去系、厳しい世の中。はい、ということで、えっと、今回は海外のね、角線を取っている動画を僕がリアクションして、まあ、最近流行っているリアクション動画をやっていきたいと思います。僕、角線で伸びちゃったら伸びたんですけど、僕レベルの 30倍くらいなんかもうえげつい角栓なのでそこを考慮した上でこの先を見ていただけたらなと思いますそれでは早速やっていきましょうタイム太郎あげあげちょっとねあのブラックヘッドっていうのが角栓っていう海外のワードなんですけれどもこちらをあのー、検索して、えー、直近直近1か月のものを、えー、紹介していきたいと思いますそれではやっていきたいと思います まず、1つ目こちらうわーサムネからうわゲロ吐きそうゲロ吐きそうそんなことは言ってはいけません医療用語なのでうわー結構大きめの角栓ですねこちらおおつるっぱげ先生出てきた「このキスで」 はいといととうことで充電が切れてしまったので続きからやっていきたいと思います、えっと、もう一度この動画を最初からやっていきましょうはいまずちっこいちっこいのを綿棒で押し出しております綿棒で押し出しております書き出しております書き出しておりますうぅうぅあっビッグアワンアイスイビッグアワンえ ちょっと待って待って待って結構すごいねレベルが違うわ<笑>イントネーションやばいけどレベルが違うわ俺の学生とレベルが違うこのキスで赴くままにこういうの見ていくこと大事だから一応医療従事者なんで資格持ってるんで一応イーッまー、あ、実は俺の肌からも多分こんなのはポロポロ出ると思うんで はい、いったんいったんそうちょっとこれ結構れ大変な動画になりそうですねこのペースでいったら頑張っていきましょうちょっと待ってちょっと変えようこの人うわークパーしてるクパーこのキスでままにちょっと待って待って待って角栓じゃないもう後半なんかもう手術になってんもんメスメスで切っちゃってんもんこれじゃあこういうのこういうのいきましょうはいこちら君に期待しようちょっと あーこれも結構すごいですねニキビなんですかねいいこの辺からいいさてこの辺からですねさっき穴を開けてここから今から綿棒を圧出していくとこですねううすごいすごいなやっぱりさ肌の悩みって本人しかかわ 本人か分からないものがあるからさすごいなこんだけ取れるのは気持ちいいだろうねお医者さんもえー、すごいすごいラーメンくらい長いラーメンは嘘だけどうわすごいすごいすごいこれ、ね、本当トに何だろうね待ってこれさあー綺麗になった綺麗になったよかったああ急に来たき綺麗になった綺麗になったさっきの ボツボツみたいなのがなくなってああよかったよかった一安心一安心ということで本日は2本見させていただいたんですけれどもこれがねもし海外でヒットしてバズった際にはまた最終ズ何本かやっていきたいと思うのでどうぞよろしくお願いします Peace それではどローでした See you againPeople please subscribeOK、okay. 「このキスで」